みんな、お箸、ハスタだよ。ハスタのヘルシークッキング第4弾。今日はですね、準備が悪いね。こちら、シチューを作っていくよ。ということで、具材はシチューと、えー、お肉、これ鶏肉かな鶏肉だよね、多分。うん、鶏肉だわ。うん。あと、人参、え玉ねぎ、じゃがいも、 であとはえー、まだ出してないんだけど 牛, 牛乳でございまーすこれらを使って頑張ってくよということでまずは玉ねぎを切っていこうじゃないかこれさ前回の件があるからさこの包丁すごい不安なんだよねだっかなー、うん、まずここ落とすんだっけ落として で、その後、ひたすらむくんだっけなんかそんな感じじゃなかったよう覚えてないけどうんなんかこんな感じにうんこれうんああこっちも切り落とさないとダメねはいでい、うん、こんな感じかオッケー。まあ玉ねぎは今日はサクッと終わらせましょう、うん、あこっから順番に切っていくのそうなんだ こんな感じあのちょっとなんかもうちょっとこ細く切った方がいいちょっとはないかな OK じゃ玉ねぎはこんなところで全部寄せますさてもん最初の問題はこいつなんだよこれこいつはこいつど う, やどうすりゃいいのか分かんないでねなんだっけ まだ外側切ってかない、剥いていかなきゃいけないんだっけうん。なんか、じゃがいも剥き切あってな、あえあ、洗うの。で、じゃがいも剥いていくんだっけ剥いていかないこんな感じ ごめんなさいなんとか皮むいてもらいましたさてこの後じゃがいもを切っていかなきゃいけないんだよなってじゃがいもってどうやって切りゃいいのちょっと俺よくわかんないんださっきのたねぎのように切っちゃっていいのかな今俺玉ねぎを大根って言いかえたうんとりあえず普通に切っちゃっていい 違うのえの暗いね今日前回の撮影の時もこんなんだったかだってやったことない難関第3弾こちらでございます 人参もあれだっけ、皮むくんだっけ。こんな感じ。家庭科の調理実習か。俺何やったって、何やってたっけな。<笑>はい、じゃあ。切ってきます、人参。輪切りだよね、うん。こんな感じでさ、さっき、さっきってきゃいいんだよね。 わなんかどっかで見たことある形だあなんか暑すぎる気がするだよねこれはすぎるなんか結構、うん ヘルシークッキング見ていらっしゃる方いらっしゃるようで嬉しいようで悲しいような、うん、会社で何かあったらコロコロしたキの男と言われますさすがにこれ扱わなくてもねうん、でこれを半分に半分より4等分ぐらいした方がいいんじゃないこれ 触ってやがった時だってそれがこの額の趣旨でしょえどういうことヘルシーなんだから野菜がいっぱいに決まってるでしょえ 辛オレンジ。これ。で。ラストにお肉でしょうか。お肉はね、前回もお世話になったからね。うん。で、かき切りだから、そのままいけんのかな、どうなんだろう。う意外といけなさそう。どうだう。 一応ちょっと切っといた方がいいか雑な、うん、切りたせんなこの動画親に見えないかなんて思われるだろう いい加減料理ぐらい覚えなさいとか言われないな、うん、もう大体うちの親も諦 め, めついてるから僕のあの家庭科能おについてはうん、うんうん、すっげえなんぼなきるたする 良い子のみんなは真似しちゃダメだよそれこそ調理実習でさこんなことやろうもんならさ0点くらうよきっとこんな感じですかね入れ て, ていいでしょうで全部とばって入れるんだから。 もう一度で、えー、無事。無事。いや、無事ではないんですけど、とりあえず。具材を切るところは終わりました。ええー、五時半からスタートして、事故はすでに六時、六時十分でございます、うん。さあ、この後はこれらを炒めていきましょう。まずは焦がさないくらいに炒めるね。 何この野菜地獄、うん、でさあこの後アクく抜かなきゃいけないんだけどさそういうやり方俺よく覚えてないのよ昔やったような気がするんだけどさなんか 網のボールはなんか使うんだっけこれは覚えてんだけどさ、それ以外たっぷり覚えてないの、ね、よ、うん。じゃあ、次はお水入れまーす。えー、っと、600だっけさて、だいぶ煮込んできたところで、この後はですね、ルーですよ。 このルーを割りながら入れていきたいなって思いますやっと終盤が近づいてきたねそしてなんかかなり美味しい匂いうんあ あ, あ, あそこで割っちゃうマジ止めてこんな感でポーンとこれだけでいいのかなでこの後また煮込む何やってんだろう俺 で4分半で弱火そうか溶かさなきゃいけないのかごめんなさいダメだねあのさ よいこのみんなはさこんなのになるんじゃないよで溶けてこれ大丈夫多分溶かしてると思うんだけどうんとろみとかついてるこれからつけんのか こ, こんな色で大丈夫なのなんかさ俺毎年さバレンタインのあバレンタインじゃん 毎年さあホワイトデーのクッキー失敗する理由がなんとなくあってきたりする毎年焦がすんだよねあれ人参焦げてるね多少焦げついた音が方が美味しいっていう音にしようなんか黒いのが見える多少焦 げ, 焦げがあった方が美味しいっていう音にしよう見た目と胃に この動画を見てた私も料理したいとか私も食べたくなったとか思う人いるのかな<笑><笑>うんみんなよかったらやってみて俺よりはまともにでいるはずだよきっとうん100ミだっけもう切ってこんぐらいかな、うん どういうかもだけどまあいいや、うん、だいぶ終盤に近づいてきました、うん、はいお疲れ様でしたお疲れ様でございました それではここからですね、3つのこと並行でやりたいなと思います。えー、その1、サツマにシチューだけでは、ああ、超えないでしょう。だから、事前にね、こんなの買ってきてたんですよ。うん、そう。これ、これとしては、コンマのおかず、おかずでございます。こいつらはね、割と僕の自炊生活のお供みたいな感じで、よく。 食べる機会もも多いでですけれどもでその2ご飯盛りましょうか2人で食べるあらね 2.755 こんなに食い切れんのかな俺らまあまあ明 日, 明日の朝も食べるんですけどうんソースをかけて持ってきます なんかこれこれは結構不健康でしょどうまいってみよう、うん、それじゃあお待ちかねシチュー盛りましょうかも う,、ね、うんもしねうんたくさんあるからあれだったらお皮にもしてねでも本当に明日の朝本当にこれ食べて帰っていいから普通に当たるから明日 みんなさ、これ待ってる人いるのかな今日の飲み物、僕はこちら北海道生ビール。なんかね、期間限定なんだって。うん。あれ、なんか、そうしてた。うん。期間限定で、なんか、すっごい昔の復刻したとか復刻してないとか、そんな感じなんだって。ちょっと気になる。後で飲んでみようということで、美味しい美味しい晩ご飯 出来上がりましたじゃあね全部食べていきたいところなんですけれどもこのシチューをね一口ちょっと食べてみておしまいとしましょうじゃあいただきますあっ手を合わせないといけないねいただきますちょっとここで得るカノかな結構とろとろみあるううまい 玉ねぎとかも全部におまれててうん柔らかくて美味しいうんいやー早く全部食べたいねこれうんちょっともう一口うん美味しい気に入ったうんみんなもねよかったらこういうシチューとかぜひ作ってみてくださいうんまあって言いながら多分見てるみんなは普通に当たり前のように作ってるかもしれないんだけどね こう俺みたいな料理しない人ってなかなか作んないからこういうのうんじゃあそんなわけでパスタのヘルシークッキング4回目終了です皆様ご視聴ありがとうございましたそれでは皆様今日もいい美味しい食事をどうぞパスタでしたさようなら